非常にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。私たちは神奈川県相模原市よりやってまいりました。北里大学、北里三陸優勝理です。この相模原分子会場が本日最初の演舞となります。優勝理一同、精一杯演舞いたしますので、お手拍子、お心拍子のほど、よろしくお願いします。 それでは参ります「歌に惹かれし旅人よ」「思い一つに奏でまえ」「優勝竜2021から調べ」 誰も1年をかけて成長した優勝流の姿を知らない成長の機会が少ない暗闇の中で過ごしてきた今まで参加していたお祭りに参加できず合宿に行けず悔しい思いばかりの日々が続いた一向に落ち着 からこと見せることのできる優勝龍の姿今しかできないことを表現してまた笑顔の花を咲かすことができた、うん、優勝龍初の単独公演同窓会は優勝龍の未来へと語り継がれていく千年の時を得たロハウタのように 以上 を, を, をもった旅人は敵の歯車を動かした一人ではできないことも優勝利とならできるあなたたちの瞳に優勝利る。 治れ見てくださったすべての方々に感謝を込めてありがとうございました。